女性芸人であるユリアンレトリーバーさんが3 0キロのダイエットに成功した時の行っていた方法というのを3つ紹介していきます自宅で真似のできるエクササイズも紹介と実践を行っていきますので是非参考にしてください今回の動画を最後まで見てもらうことで3 0キロもダイエット成功した人が行っていた今から自分にもできる方法というのが分かってきます最後までご視聴ください はいみなさんこんにちはタートルです今回ですねかのゆりやんレトリーバーさんが3 0キロのダイエットに成功した時のダイエットというのを紹介していきます3 0キロのダイエットなかなかすごいですよねただ減る体重がもちろんあったから3 0キロ減ったんですけども仮に5 0キロの方がダイエットして2 0キロにはなりません6 0キロの方が3 0キロになることもありえませんですが無駄な脂肪 できるだけ筋力を減らさない。そういったことは可能です。ですので参考にして真似してもらえたらと思います。まず行っていたことが3つあります。1つ、ロカボダイエット。いわゆる低炭水化物ダイエットです。現代の方は炭水化物に偏りすぎていると言われています。そこを通常に戻すことによって無理な食事制限なくダイエットができます。簡単に言うと、1日ご飯3杯。 朝昼晩食べてる方はすべて半分にする。毎朝パンを2つ食べてる方なら1つにする。ラーメンと結び、うどんと結び、そういったのを食べてる方はバランスのいい定食にする。そういった感じで、まあ、炭水化物の摂取というのを減らすというのが低炭水化物ダイエットになります。2つ目、MCT オイルを摂取する。ゆりやんさんは MCT オイルをコーヒーに入れて飲んでいたと言われてます。その MCT オイルというのは中鎖脂肪酸。 簡単に言うと、ココナッツオイル。ヤシカから取れるオイルです。ココナッツオイルっていうのは苦手な方も多いと思いますけども、無臭なやつも結構出てます。私自身も無臭のココナッツオイルを取ったりします。ココナッツオイルは温まると液体になって、少し冷えると固形になります。なので、タートル自身は氷を作るやつに温めたコココナッツオイルを流し込んで、それを冷蔵庫に入れて、 固形にさせて、パキッと割って、一個コロンと使ったりします。とっても使いやすいのでおすすめです。三つ目。やはり筋力トレーニングをユリアンさんも行ってました。で、この筋力トレーニングについて、重りを使ってましたけど、今回は重りなしでできるだけ同じようなことを今から紹介しますので、一緒に実践してもらえたらと思います。でユリアンさんが行っていたのは、動画で見る限り、 肩と背中、腹筋、お尻。この4つを鍛えてるような感じでした。もちろんバーピーとかもやってました。ですが、大切なのは、中強度のトレーニングをしていたということです。体重がある、痩せたいっていう方が、いきなり強度の運動をしてしまっても、肘や膝、腰、痛めて継続できなくなる原因があります。そして、軽度の運動をしても、ウォーキング、ジョギング、普通のエアロビなどを行っても、 あまり筋力を使わないので逆に代謝が落ちる筋力が落ちる脂肪はあまり減らないそういった現象になって逆に太りやすい体質を作ってしまいますそうならないためには中強度のエクササイズが効果的です簡単に言うと息が上がる動きが速い適度な重りのサイズが使われているといったところになりますで今回は自宅で真似をできるエクササイズになるので重りはなしで行うんですけども 重りがある方はですね、1キロ、2キロ、ペットボトルなどを使ってやってみてもらえたらと思います。では、紹介します。はい、まずゆりやんさんが行っていたのは、バーピー。これはもう、全身運動になりますし、呼吸も上がる、心配能力も上がるとっても万能なエクササイズです。ジャンプができない、そういった方も OK です。静かに行うことができます。まずは、しゃがむ。手をつく。足を伸ばす。 この時にお尻が下がらない。上がりすぎない。足を戻す。戻したらちゃんと下までしゃがむ。戻した際に、これではダメです。しゃがむ。立つ。この時に、ゆりやんさんはメディシンボール、丸いクッションのボールを持って持ち上げてました。今はないと思いますので、手を万歳。上げて下ろす。しゃがむ。伸ばす。 ドルフバンザイっていう感じでやってくださいこのバンザイの際は手が速い方がいいです速い方が筋肉は使われます肩こりにも解消できますので効果的ですこれをまず10回一緒にやっていきましょういきます OK、そして次に背中を動かしていきます今回は重りがないので重りなしで真似してやってもらえたらと思います今回は簡単なやり方です手はお尻の上あたりに置きますこれで肘をパタパタパタ体は斜め45度です肘をパタパタして肩甲骨を使います背中には 褐色脂肪細胞というのがあっていわゆる代謝を保つ痩せやすくする脂肪細胞がありますそれはだんだん年齢に応じて減ってきますそれが代謝が下がる原因になりますそこをしっかり動かし続けることで代謝をまた上げることができますとにかく年齢に応じて常に使い続けなければいけない部分ですですので簡単なので一緒に肘をパタパタと10秒間行っていきましょう動かすスピードは まあまあ早いですこれを10秒間一緒に行きましょう行きますスタートしっかり肩を出して肩甲骨をしてください肩が上がらないように ok 残り2つですあとは腹筋お尻です各10回ずつやっていきますはい、腹筋は手を腿に置いて上体を起こして 膝まで手が伸びたら戻る体は全部下ろさない少し起こした状態から膝の皿を触って帰る感じです手が離れないように息は1回ずつ吐きますでは行きましょう10回スタート123456789 ラストはお尻ですお尻を使う際にポイントはとにかくお尻を締めるというのがポイントです普通は床からこのように行うんですけどもこれだと可動域が少し狭いので後ろに手をついて指は外側を向けてこのように行っていきましょうお尻を持ち上げたら3秒キープです 3秒間お尻をとにかく締めておきます。これを10回いきましょう。お尻はちょっと浮いた時点からもうお尻を締めておいてください。その状態からさらにお尻を持ち上げてどんどんお尻を締めていく。お尻の力を加えていく。っていう風に行います。10回いきます。さあ、1、2、3、2、2、 三、呼吸、二、三、七、二、三、八、二、三、二、三、十、二、三。はい、オッケーです。最後のヒップリフトはできればレジスタンスバンドがあれば使った方がいいです。 なぜかというとお尻を上げる際に足がこのようにねぐらついちゃいますですがこのゴムがあれば引っ張った状態で動きますのでちゃんとね同じお尻の部位を鍛えることがやりやすくなりますですので最後のヒップリフトはこれがあれば使ってくださいとっても簡単なエクササイズでしたけども中強度のエクササイズというのは30代以降だと 燃料を重ねねた方にはでですす、ね、とってもおすすめです体力がつけば回数を増やす時間があればセット数を増やすそういうふうにして中距離の運動をある程度毎日やってみてくださいそうすることで常に痩せやすい体質常に高い代謝というのが保つことができますそれに加えてロカボダイエット MCT オイルというのを摂取するそうすることでユリアン・レトリーバーさんみたいにダイエットの成功の近道というふうになります